はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、僕の大好きな中本さん。しかもね、いつも通わせていただいている川崎店さんの方で撮影をしてまいりました。 正直ちょっとね、もう好きすぎるあまり、というかもう普段使いをね、もういつもしてるから、なかなかね、こう撮影をお願いするタイミングがなかったんですけれども、もうちょっと意を消してというか、撮影をお願いして、今回はね、中本さんでも有名なレギュラーメニューをね、多数いただいてまいりましたので、早速ね、本編の方を楽しんでいただければと思います。とにかく、まず僕から言えることは最高でした。<笑>はい。 とということで、ただいまね早速注文は終了しておりまして1回目到着しましたこちらがねタン、えー、でございますそちらとね合わせて、えー、ライスも注文してありますそしたらね伸び、えー、ちゃうといけないんで早速いただきます そしたらそのまま麺で、うん、スープ自体は結構ねシンプルな、まあ、味噌ベースのスープなんですけどそこにねこの特製の麻ーあんー 辛味がかなり効いててこのねあんとスープの相性がめちゃめちゃいいんですようんちょっとライスいライス よ, イスよいしょこんな感じで、うんえー、ラーメンライス最高にうま、ん、い ライスで増水ですね<笑>、はい、今はコロナ禍なんで今までね、えー、紅生姜と唐辛子が卓上に置いてあったんですけれども今ねちょっとね卓上ないんですよただ、まあ、店員さんにね頼めば、えー、出てくるのでここに紅生姜とか追加でトッピングしてもマジでねぜひねお試しください うん、あ、あります。すみませありがとうございます。ありがと う, い ま, がとういます。ありがとうございます。はい、ということで、ただいまね、二杯目到着しました。こちらが冷やし味噌ラーメンというつけ麺のメニューなんですけれども。 中本さんってそのメニューによってね辛さの度合い分けをされてるんですけれどもこちらはそのレギュラーメニューの中でも一応ね一番辛い辛さ10のメニューになるのでぜひねあの辛いもの好きの方は食べてみてくださいそれではいただきますうんうまっ 中本さんの麺ねこれ締めてあるとかなりプリプリ感増すんですよ、ね、ラーメンだとねこれなかなか味わえない食感なんでぜひねお試しください 面に比べるともちろん、ね、辛さも増してるんですけれどもラー油感とかニンニク感っていうのが強まってるんでよりねスタミナ系みたいなめちゃめちゃいい味わいしてるんですよ。 とといいうこで、ー、冷やしし味噌ラメンござますはいということで続きまして3杯目でございます北極ラーメンンのジャンボサイズでございますこちらのジャンボサイズというのは中本さん大盛り特盛りってあるんですけどさらにその上このジャンボサイズっていうものがありまして是非ねいっぱい食べられる方はこちらのねジャンボサイズお試しください バッチリね、辛味も効いてんだけどこのニンニクのね、風味がほんとたまらない 好きな人かららしたら北極ラーメンもピリ辛の部類だと思うんですけどこちらのね北極は辛さが、えー、増せるんですよ一応ね北極ラーメンで10倍までさっき食べた冷やし味噌なんかは5倍までね、えー、辛さが増すことができますその他にもねまあ、レギュラーメニューとか限定商品なんかも辛さが増したりするので是非ねあの皆様もお調べしてみて好みのね辛さに合わせて食べてみてください これ注文しておりましたこれね定食ですね、まあ、ショーライスと麻婆の餡がついていますでこれねご飯に炊けるのもいいんだけど北極に炊けてみましょう 今日はもう単品でね販売してますんでこれ定食じゃなくても気にの方はね北極ラーメンにマーあんのトッピングやってみてください。 本日の最後のメニューになるんですけれども、北極野菜シャキシャキ、でトッピングの方が北極、味玉、ゆで卵、で、ネギ、ほうれん草に、海りに野菜大盛り、で、辛さが10倍の、えー、麺3分の1でございます。 というのも、こちらのメニューはねお店によっては限定だったりするんですけれども川崎店ではこのレギュラーメニューになっておりましてこれをね僕はいつも食べてるんですよでこれと合わせてね毎回ビールも注文しておりますので僕のね普段のメニューで食べていこうと思いますいただきます先ほどね、えー、ジャンボで食べた同じ北極ではございますが、えー、10倍にするとねこんぐらいドロドロになります これもね、僕の食べ方なんですけどまずね、麺だけ食べちゃいます。 食べ終わったんですけどそしたら具材を混ぜましてよいしょこのね具材と にはねこの組み合わせが大好きでもちろんねラーメンとして麺も好きなんですけどつまみおかずみたいな立ち位置でビールと一緒に食べてね飲むのが僕は最高に大好きです一番好きな食べ方はこの具材を海苔に巻くんですよでこれとビール最高 とというこで今ねこれ生2杯目スイカと唐辛子、えー、これをスイカで入れて辛さをね増していきたいと思います。 したござありがとうさすがにお腹いっぱいっすね。<笑><笑>